最新不動産情報はい。どうもベタのすげえすげえだめし俊です。おーチの不動産情報、皆さんにご紹介したいと思います。本日紹介してくださるのはこちらです。エナザンドすいません。さあ、本日こちらはどういった場所でしょうか？はい、リンタンク、はい、ビンフォームセントラルパークランドマーク4。44階のワンベッドルームの部屋です。 このエリア的には、はいまあ、どんな感じでしょうかか飲食店とかリフォームセントラルパーク内には、はい、約1万個のお部屋がございまして非常に人口の多いエリアになりますは、はい、全部でタワーは17棟ありますねランドマーク81という東南アジアで最も高いタワーの中にはリンコンセンターというショッピングモールが入ってますショッピングモール以外にも各タワーの地上階にコンビニだったり飲食店というものが入ってまして敷地内は非常に便利なエリア もうお家に最新不動産情報をし見た方はね知ってるようなもう最高の場所でこのお部屋は1ベッドルームではい、はい、じゃあちょっと見ていきましょうかはいシューズボックスからの収納、はい これ色が統一されててすごいおしゃれですね僕が好きそうなあのウッド帳よく言る、はい、ウッド帳のねはいコーチミンではですね結構靴箱が生ま、うん、れてないおってよく見られるようなんですね、はいはい、ただこちらはかなり大きめの靴箱ご用意させていただいていて、うんはい、こちらの方は縦のスペースがかなり長くなってますのでそうですね、はい、靴以外の、えー、傘だったりの収納も可能になってますいける そしてキッチンも、一人暮らしだったり、ね、カップルさんとかだったら、十分な広さですよね。チ、はい、口にコーンロありますし、炊飯器、ケトルがあって、2つのシンクありますから。はい、電子レンジンもね、はい、ここにスポッと入るから邪魔にならない。めちゃくちゃいいで。収納も十分でございます。冷蔵庫もでかいっす。しかもやっぱ黒でね、おしゃれなんだよな、なんか。東<笑>芝さん、ジャパンクオリティでやっております。そして、 リミングスペースの方マジで家具が統一されてる木のテーブルとかもおしゃれな感じですもんこちらソファー上がっておきますか上がりますかはいせーのこれで分かったでしょうヒロさんお友達が来た時には皆さんこちらでパーティーなんかやってみたいかでしょうかソファもね柔らかくて、はい、座り心地よかったです柔らかめでクッション性もありもう心地よくテレビを見ることができます最高っすね柔らかいっすねはい柔らかい寝れるレベルだこれ これまさかクソガラスだから静かだと思ったんですよなんか<笑>全然聞こえないもんで、ね、空調の音だったり聞こえますが閉めると全然聞こえないはいベランダこちらに洗濯機があるんですね目の前には確かにマンションありますけど左側にはすごい。 広がってますよ景色バルコニーに出 れ, れば綺麗な景色が見られますねいえランドマーク81も見えるじゃん最高じゃないですか だってこの上から花火も上がるから花火を下から眺められるそんなことあります<笑><笑>日本で日本でね結構川沿いとかで上げるから、はい、真下にはなかなか行けないじゃないですか、はいはいはい、ここは真下から見れる、はいはい、でこちらバスルーです綺麗ですねここ地下何年ぐらいですか4年ぐらいですかですねあはい綺麗に保ってありますこれもしかして、はい、エコウォッシャーです 出たこちら日本人のオーナーさんですので、はい、日本人向けにこういった簡易洗浄便座もつけてくれてますあいや日本人の気持ちが分かる方だからやっぱり綺麗に保ってありますよ全てがそしてシャワールームバーベットルームのお部屋にしては広いと思いますこれ結構奥行きがありますねそうここの奥行きがあるからかなりほらほら<笑>ほらいける全然届かない 結構やっぱり奥行きがすすごいっすそしてここもちゃんと段差があるので入ってこないという水がトイレの方に来ないというベッドルームおお明るいっすねめっちゃ窓が広いから外の光浴びてめっちゃ明るいっすそうですねベッドルームの方は窓がかなり大きいです、ね、うんまあ、電気こそついてますけどかなり太陽の光浴びれますわそして白い収納セキュリティボックスもあって、はい、奥行きもしっかりあります上もありますしあれ エアコンがないエアコンは天井に隠れてますでた埋め込み式だだから気づかなかったもんベッド広いっすねはいこれはクイーンサイズぐらいですか、ね、クイーンサイズぐらいか、はい、あ広いでもまたあの黒をね基調とした家具、はい、でかなり高級感があるラグジュアリーな、はい、お部屋になってますねあ床も色が変わってるこれもあれですかここの、はい、お部屋だけそれぞれのお部屋で結構こういった色合いをしているんですけれども、まあ、このフローリングの色に合わせて家具の方も茶色にしたような配送になってます、はい 皆さんセンスが感じられますこれはもう早く皆さん選ぶべきこの部屋ちょっと気に入りました僕。 はい、こちらのベッドルームなんですけども、はい、結構ここの幅が広くないですか交番のスペースがあるってことですよねそうです、ね、はいありますよね向こうもありますもんね、はい、こちもベッドルームちょっと狭い時がたまにあって、はい、ベッドから収納までの距離が狭かったりとか、はい、ありますあります、はい、窓を開けるのにスペースが狭くて苦労したりとかこの、はい、お部屋の中にはあるんですけどかなりゆとりを持って寝室での生活いただきまする、ね、やか た, ただでかけるコーナーナ はい、このコーナーは僕が家賃を当てたらただで1ヶ月間借りれるというコーナーとなっておりますエレタントンまでタクシーで10分ぐらい、はいまあ、商業施設コンビニ、えー、病院学校かなりの施設が充実した場所お部屋の広さはどれぐらいですか約50平米50平米いや悩むーでもそのコロナ禍っていうのもあってねやっぱ家賃が安くなってるそれを考えて決めました650円 これぐらい減ってると普段はね。もうちょっと高いんですよ。正解お願いします。はい、正解は600ドルです。マ、ま、ジ、あ、かよ。<笑>いやー、惜しいっすね。いやマジで前回のコメントで僕やらせって書かれたね。知ってたんですよ。<笑>マジでやらせじゃないから600ドル。あれも650はいい線いってましたね。いや、もう来てんのよ。 もう僕ホーチミンの不動産情報マジで入ってるんですよ頭に600ドルかーはい管理費込み600ドルめっちゃ安いわこれはすぐ決まるんじゃないですかはい周辺のお部屋に比べてもかなり安い値段で出していると思いますのでお引越しをご検討の方まあ今のお部屋の更新が近づいている方などはぜひしし前向きにご検討いただきたいとおま す, おすそして他のお部屋もあるんですよねはいではそちらもちょっとご覧ください こちらのお部屋が詰めとれば、はい、玄関から入ってすぐトイレがあるってなんか日本っぽいですね浴槽もありますいいっすねはいあと洗浄便座こちらの部屋もついてますあ本当。だそしてダイニングテーブルがあって可愛らしい家具のセッティングのね、はい、され方というか、はいはい、めっちゃ眺めいいじゃないですかここは、はい、ここ何階ですか41階です41階で見渡せますねこの放置ミ市が発展している段階見れますわ ちゃんとと洗濯機もありますと、はい、リビングもソファー大きいのと、はい、シングルのタイプでもでかいですねでレザーですごいいい感じでございますキッチンですキッチン長芝がちょっと広めでオーブン付きのキッチンですあ本当だこちらのスモールベッドルーム も, もう窓も大きくて明るい部屋ですね、はい、収納も広くてデスクワークもできるというはいいいですねスモールベッドルームでもベッドも大きいですし、ね、かなりでかいですねこれクイーンぐらいありますねそうですね こちらあのテレビはご用意されてないんですけれども、はい、その分荷物だったり簡易的に置くことができますね。はい、で、奥側には椅子がございますので勉強だったりとかパソコンを使ったデスクワークというのができるようになってます。はい、マスターベッドルーム、収納も大きいですよ、はい。かなり大きくて、て右側はバスルームですね。こちらがバスルーム。はいはい、もう綺麗にしてあります。トイレ。 シャワーとじゃベッドルームマスターベッドルームにもこういったテーブルはあったりするんですねそうですねこちらにも大きいベッドがありますし窓も大きいとい う, う光も十分入ってきますし服装ガラスですだから音がとっても静かこれ2ベッドルームで広さどれぐらいなんですか約80平米金額が管理費込みで900度 もう言っててるやん<笑>当てたーのや つ, <笑>ついつい安い金額でお得感があるので行ってしまいましたでも900ドルめっちゃ安いですね数ベッドルが900ドル、はい、ビオムエリア内でかなり格安だと思いますですよね、はい、今見てる方最新の真の情報ですからすぐに下の N ナセツさんのリンクの方行ってください<笑>そして他にも N ナセツさんはたくさんのコンドミニアムやサービスアパートをお持ちですので下のリンクからぜひご覧になって問い合わせしてみてくださいははいそれでは以上ホーチミ 最新不動産情報でした。また次回お会いしましょう。さようなら。